Thank、you 「邪魔しても祈りはきっと届くと思う」「まれ道がたず 「その差だめを壊せ祈りはきっと」 もうよけ新たなる旅人忘れたくない